キングプリンスヒラの仕様がデビューをつかむまでのマル秘エピソードを告白。クッドフレーズ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。加藤浩二が MC を務めるこの歌詞が刺さった。クッドフレーズ。TBSK 午後7時から10時が10月21日金曜日に放送される。本番組は 数ある名曲の心に刺さった歌詞に注目し、名曲の魅力を再発見する歌詞特化型の音楽番組。第6弾となる今回は、アイドルソング、ふるさとソング、実体験を元に書かれた楽曲などの、グッとフレーズを世代別に紹介しながら、歌詞に込められた思いを考察していく。MC の加藤がインタビュアーとなり、著名人に徹底取材する人気コーナーには、10月21日スタートの金曜ドラマ、 黒サギ午後10時に主演するキングプリンスの平野仕様が登場。アイドル、俳優として多忙を極める平野がリフレッシュしたい時に聞くのが、シンガーソングライター MASH の楽曲とのこと。隠れた名曲として知られるその曲を聞くと、夢があれば悩んでいることにも意味があると気づかされ、また頑張ろうと思えるのだという。そんな平野が、キングプリンス プリンスとしてデビューを掴むまでのマルヒエピソードも明かす。番組情報、この歌詞が刺さった。グッドフレーズ、TBSK、2022年10月21日、金曜日、午後7時から10時。番組公式サイト、https コロンスラッシュスラッシュ www.tb's.co.jp スラッシュプログラムスラッシュグッドフレーズ s スラッシュ番組公式ツイッター。